旅こちに行くよー。はい、ここは私のお部屋です。まあ物置ですね。そしてこれがカメラの防湿庫です。カメラとかレンズは防湿庫に入れとかないとすぐカビちゃいますからね。 ただもういっぱいなんです。なので。新しいの。買っちゃいました。もう一度買っちゃった。 えーと幅が四十センチ。同じだね。うーんこの幅は。七百九十五。はいないじゃん。そこに置く予定。うん。うん。何でもどいて。どいて。ど, い て, どいてください。 じゃん。あ。うん、わあ、猫も毛だらけだね。掃除機がないからね。今。<笑>もうすぐ来るよ。あれ、あれここ。とミリじゃねえじゃん。あーあれー、ごめね。それ、私が多分作るときに、ネジがなくて。 なんか適当に合うの使ったんだよね<笑>、うん、だから何種類かサイズが違うと思う<笑><笑>うんマジで<笑><笑><笑>まさか解体するとは思わなかったかな<笑>ああねー切らなきゃだからさ幅が足んないんだよええ？どこ切るのここえ ぐらい切るの。でも、わかんない、どのくらい切るかどうか、まだ。このくらい、このくらいかな。まあ、このぐらい、うん、なんてい、うん、このくらい切る。そうすると開口が。え、でも、強度。なんか三角のアングルに入れるとか。いや、だって、ここはアングルになってるじゃん。ああ。 まあ猫ぐらいしか上がらないけど猫が上がると。クネクが上がると意外と重いから。うん、そんなに切っちゃうんだ。うん。だって七やか九十五しかないけどそのの。そうね。蓋のこの開く開きしろも必要だから。でも肩いってんだけど。しなきゃいいの？いや大丈夫。痛みのみ飲んでから。<笑> あ, のあもうすぐやんなきゃダメなのこういうのは。猫のチップが。<笑> そんなにある<笑>ヒゲ猫のヒゲよーし。 ね<笑><笑>ええええ入んないの<笑>あ、ごめ ん, <笑>、うん。それ、多分、うん、入れてから植え付けたんかも。わかんないけど。 覚えてない。あ、板の分入らないんだ。え、板の分計算したんだけども、ね。力で。力<笑>で入れた。わかんない。でも一個だけだったから、もし、かしたら、入れてから植え付けたのかもしれない。<笑>マジで。でも、そしたら、ここ。そうだよね。あ、でも、これ逆になってなかった。あ、なってないなってない。 たぶん入れてからかも、ね、本当に覚えてないけどマジでうんどうすかっ入らないでしょ入んないね<笑> え, え板の方も大丈夫なわけだったんだ、ね、あとグッて押えればいいじゃんえっ<笑>そうでやった 待って<笑>ちょっと考える<笑>あっこっちの低いんだ<笑>い結構悩んだんだけど<笑>、うん 大丈夫クククうおなんかおおいいならほほほほほ上段はニコン F と FM2T のお部屋ですその下はニコン F2 と D100 のお部屋 そして三段目はペンタックスのお部屋です。新しく買った方の防湿庫の一番上にはリコーとフジカが入ってます。リコーは二台あります。 二段目は小物が入ってます。三段目は交換レンズのお部屋です。いい感じで収まりましたね。これでカメラとレンズの保管状況もバッチリです。 またねー